iPhone 11の今回はグリーンを買ってみました。えー、グリーンの128ギガバイトですね。これがまあ結構そのプロまで行くと十何万っていうことだったんですけども、まあ、キャリアで、えー、まあ9万円台で買えるっていうことで iPhone 11の、えー、128ギガバイトグリーンを買いました。 こちらですね、こちらを開けることによってはいあかなり思ってたよりなんかこう思ってた塗装とちょっと違いますねなんていうんですかね、ちょっとカメラだと わかりにくいかもしれないんですけども、透明度のある感じのペパーミントグリーンですね。ペパーミントグリーンのベタ塗りじゃなくて、こう、えー、ガラスの奥にグリーンがある形で、手前が、まあ、透明のガラスっていうことで、なんかこう、水の中にあるようなというか、ゼリーみたいな感じの、そういう質感というか、色の感じですね。で、光沢がすごいあって、 綺麗ですね、これは。ちょっとカメラだと分かりにくいかもですね。ちょっとカメラ自体が、サイドがちょっと低いんで、実際はもう少し鮮やかな感じのペパリントグリーンになってます。えー、下側ですね、ライトニングと、まあ、スピーカー、マイクがある形ですね。で、側面。 SIM カードを入れるところと電源ボタンですね。でこちらがボリュームボタンと、えー、マナーモードのボタンですね。で上は特に何もないですねで。裏側のところはカメラが2つですね。あの iPhone 11の Pro の方は3つのカメラなんですけどもちょっと見た目がちょっと気持ち悪い感じなんですけど2つのカメラなんでまだそんなに気持ち悪い感じはないですねロードバイクのことだったらまあ多分ペラペラいろんなことを喋れるんですけど iPhone に関してはそんなに何か気の利いたことを喋れるわけではないんでうまく説明することはできないんですけどもまあ今回なんであの iPhone11 のプロじゃなくて iPhone11 の方にしたかというとですね前回は iPhone10S と iPhone10R ですかそのえまあ通常モデルと廉価版みたいな形で結構その、えー、性能差が大きかったんですよねまあその場合だったら僕は多分 i p h o n e 1 0 S、の方を多分選んんだと思うんですけど今回は iPhone11 が標準モデルで上位モデルが iPhone11Pro という形だったんで、まあ、その CPU とか、えー、グラフィックの性能とかメモリーとかついてるレンズそのものとかまあ えー、カメラ性能は一緒なんですよね画素数とか含めてただその望遠のレンズが付いてないっていうだけなんでそこはあんまり僕望遠使わないかなということで、まあ、そこでかなり3万4万の差があるっていうことだったんでまあそこまでいらないかなっていうことでまあストレージも 128GB あれば十分だと思ったんで、えー、こちらにしましたあと色も なんかこっちの方が綺麗だなと思ったのと、このツヤがある方が好きだったのもありますね。ちょっとスイッチ入れてみたいんですけど、あ、つきましたね。ハローということで、まあおなじみのですね、こんにちは。はい。上にスバ し, して開く。で、えー 日本を選びます日本はい、えー、クイックスタートということで、えー、今までの iPhone を近づけると新しい iPhone をカメラに向けてください。今ちょっとパスコードを入れてみました。 iPhone SE とちょっと今横に並べてる状態ですけどやっぱりかなり大きくなってますねで、えー、僕はですねその、まあ、この iPhone SE のサイズと軽さがすごい気に入ってたんですよね SE の軽さは 110g ちょっとなんで 200g 近いのと比べて半分ぐらいの重さなんで、まあ、それが気に入ってたんですけどもちょっと新しいのが出そうにないんでえー 変えましたちょっとフェイス ID を設定してみますね新しいのがもう出なさそうだったんでついに買い替えることにしましたちょっと最近そのバッテリーの持ちが悪くなってきたのと使ってるとすごい熱ってか熱くなってくるんですね熱を持つというかそれが iOS をこうアップデートしていくと本当にその まあ減りが早かったり熱くなったりっていうのが続いたんで、えー、そろそろちょっと最新の OS を使うには厳しいのかなっていうふうに思いましたちょっと、えー、ApplePay の設定は後でします、えー、AppleWatch 一応をこっちで使いますね。シリの設定ですね。えブ、ー、ルート・ン・ディスプレイ、僕特にいらないんで。外観モード、あ、ライトモードとダークモードっていうのがですね、ちょっとダークモードっていうのを試して。 痛いですねあ画面上こっちの方が綺麗かもしれないですね。で今回の iPhone11 なんですけど裏のまあ表もそうなんですけどこのガラス部分がかなりあの高度の高いガラスを新開発で使ってるっていうことでなんかあのまあコインなんかで削っても。 全然傷がつかない逆にコインの方が削れるみたいなそういうのもネットで出てましたけどもまあ僕みたいにそのケースを使わないでガシガシ使う人にはすごいいいなと思いましたはいえー、っとこちらの本体以外の方の中見ていきましょうトリセツですねでえー、まあいつもの充電用のアダプターですね iPhone 11 Pro の方はこれよりも大きい急速充電のものがついてるみたいですねこれは普通の USB のタイプ A なんですけどタイプ C のものがここに刺 す, 刺すようになってて、まあ、高速充電急速充電ができるタイプのものが Pro の方にはついてるんですけどこれは今まで通り iPhone 11の方は今まで通りのこのコンセントというかアダプターが付いてますで こちらが、えー、イヤホンですね。まあ、これは多分使わないですね。で、えー、いつも通りの、えー、USB のタイプ A とライトニング。まあ、こちらにこうつながるもののケーブルがついてます。こんな感じですね。多分こ れ, これはどれも使わないので、そっとしまっておきます。 僕結構あの物を買ってその後使って飽きた時にヤフオクとかそういうので売ることが多いんでこういうその付属品とか箱とかものすごい大事に取っとくんですよねだから基本的に売る時にはもう次の人が新品買ったらみたいな感じの状態で受け取れるぐらいの付属品の綺麗さで残してますねいつも。 本体もまあ、えーまあえー、iPhone とかはまあ結構毎日使うので傷とかつくんですけど割合その何でも、えー、傷とかつかないような使い方をしてまあ最終的に売る時にはかなり状態のいいものをの次の人に使ってもらいたいなってことで相当こう気をつけてあ の, のを使うようにしてますねそれはまあロードバイクとかも一緒なんですけどもとにかく傷はもうほんとつかないような 風に、えー、使っていますねでこういう付属品箱とかも極力もう使わない新品の状態で残しておくっていうのをちょっと個人的には心がけてますねその方がやっぱり高く売れるしあの買ってもらった人にも喜んでもらえるかなと思ってますえー、っとインスタを開いてみましたけどもやっぱ表示する件数が全然違いますね まあ、多分今更 iPhone SE のサイズと比べてる人はほとんどいないと思うんですけども、まあこういう人もいるということで、ちょっと見ていただければっていう感じですね。こうやって見るとここがすごい無駄ですね。ここにやっぱ文字を入れないとダメかな。えー、若干なんですけども、えー、iPhone 11の方がちょっと黄色っぽいですね、画面が。 まあ、こっちがちょっと青すぎるのかもしれないですけど。えっ、ー、と、YouTube を開いてみたんですけども、ちょっと表示に差が出ますね。ここのメイン画像がめちゃめちゃ細く出て、あんまり良くないですね。ちょっと再生して。 やっぱり画面が大きい分 YouTube 見るのはすごいですね。まあ、いつも僕動画の方はあの iPad ミニで見てるんで、まあ、iPhone ではそんな動画見ることはないんですけども、まあ、これぐらいやっぱり。 れに見れるとアイ o n ンで動画見てもいいかなとは思いました、まあ、今ちょっと iPad mini と比較なんですけどもやっぱり iPhone11 がまあが大きい映像で見れるんですけども iPad mini の方はさらにその同じ以上のサイズで見れた上に、えー、コメントをこう見ながら、えー、動画が見れるっていうことでやっぱり、まあ、YouTube を見るんだったら、まあ、iPad mini の方がやっぱり あの見やすいかなとは思いますけども、まあ、なんでその実際僕の使い方だと iPhone っていうのはそんなにこの動画見たり、えー、漫画見たりウェブ見たりってことはほぼしなくって。 まあ、SNS 系ですね。SNS 系を、まあ、iPhone で見て、まあ、ウェブを見るとか、Kindle で漫画見るとか、動画見るとかっていうのは、基本的には、まあ、iPad で 見, んで見た方が、まあ、いろんな目で便利かなと思ってるんで、まあ、そもそれは変わらないかもしれないですね。iPad 見るのは、やっぱ一番いいところは、えー、こう、片手で持てるっていうのが一番、片手で掴んで持てる。これはもうひっくり返して、えー、もう、えー、 落ちないんでこう iPad だと多分こういう形でしか持てないんですけどこっちにこう手が出ない掴めないんでやっぱりひっくり返す要は、えーね、寝っ転がった時に自分の顔の上にこう向けて、えー、見るっていうのができないんですけども iPad mini だとこういう形で簡単に片手でこう自由自在に持てるんでやっぱり、えー これはまああのウェブ見るとか動画見るとかまあ Kindle で漫画見る時にはやっぱ最強のアイテムかなとは思ってますでえー、っと iPhoneSE からですね iPhone11 に変えた理由のまた別の理由が一つあってですね最近ちょっと車を新しく変えるんですけども、えー、その車が、えー、こういう iPhone なんかの、えー、ワイヤレス充電がえー 座席のコンソールのところですね。コンソールにこう置くだけでワイヤレス充電ができるっていう、そういう車なんで、まあ今使ってる iPhone SE だとそのワイヤレス充電っていうのができないんで、まあその機能が活かせないんでちょっともったいないかなって思って、まあその車、どうせまあワイヤレス充電のできる車っていうのをちょっと、まあ、最大限ちょっと利用したいなってことで iPhone の方も新しくしたっていうのもあります。 はいいかかがだったでしょうか今日は Apple、えー、の iPhone11 の開封動画でした。えー、まあ、あのー、いつもはまあ、ロードバイクの、えー、YouTube 動画上げてるんでガジェット系とうか iPhone のこう開封動画をまさか。 あの自分がするとは思ってなかったんですけどもたまた ま, まあ発売日に買ったんでまあちょっとインプレというか開封度が撮ってみました、まあ、今後のところではこ の,、まあ、あのカメラですねこのカメラを使った検証なんかもしていきたいと思いますあとはまあやっぱりあのロードバイクの方の動画ですねこちらは、えー、どんどん撮っていきたいんですけどなかなか最近休日出勤が多くて休みにこう 自転車に乗れないんでなかなか撮影ができてないんですけどもまた時間が取れ次第ズンズンロードバイクの動画も撮っていきたいと思います、えー、いかがでしたでしょうかもしよろしければチャンネル登録お願いしますそれではまた